4分間パワフルらしく舞い踊りますそれではパワフルの皆さんです皆さんこんにち は, にちは神奈川県海老名市にやってまいりましたパワフルと申します、えー、私たちは下は4歳から上は60代まで幅広い年齢で構成されております、えー、名前の通りパワフルなエンプローを皆様に届けてまいりたいと思います えー、見てる間、本当にパワフルだなと思ったら、パワフル、最高だとか言ってもらえると嬉しいです、えー、皆さんと一緒に盛り上がってまいりたいと思います、どうぞよろしくお願いいたします。パ